はいえー、っと続いて、えー、っと上音のですね、えー、っとミックスになりますこれ上音なんで割と比較的自由にやってるんですけども一発目はですね左右にもともと左右に振ってるんですけども左だったら右側にディレイ入れて。 右側だった左側にこうディレイを振る切ったディレイを入れるというふうにしていますでディレイのですねパラメーターをちょっと変えてあげることによって、まあ、こちらもその少し厚みを出してあげるというふうにしていますであとそれらを全部バス送りにして、えっと、リバーブに入れてあげてえっ、ー、と音をなじませるというようなことをしていますで そのまとめたバスのところでフィルター入れてあげて、まあ、ローを削ってあげたりそのハイの部分を削ってあげてちょっとローファイ感出そうというふうにしています。でですね続いてもう1個の方の音源なんですけどもこちらの方は、えー、とこんな感じでですね、えー、と右左に振らずに、えー、とただの一つとのストレートラックになっていますと。 それなのでまず一つのトラックに普通にディレイをえとバスで飛ばしてでえとこちらの方もあのリバーブの方にえとこのディレイの方 と, えとメイントラックの方を飛ばしてあげるというふうにしていますと今ちょっと音流れっていうところですねでディレイの方はえとまあこちらの方もまあ本当に好みでえと設定してあげるぐらいでいいかなと思ってます 割とこの辺はな ん, かなんだろうこうディレイの方はああディレイじゃなくてリバーブの方も、えー、と入れてあげるんですけどあの自分の場合ディレイの方を結構深めに入れてあげてメイントラックの方はあのリバーブその相対的にそんなに入れないようにしてますとその方はなんかこう厚みが出るっていうのとその減音の質を損なわないっていうメうリットなのかなというふうに思っていますと。 で最後にえともう1個上音があってでこちらの方なんですけどもえと一番最初と同じようにこう左右にえとトラックをもうでに振ってあるのでえと左だったら右にえと振り切ったそのバスを送ってえとディレイを入れてあげるとで右だったら左の方にディレイを入れてあげるといったようなことをやっていますと。 でこうすることによって結構その広がり方がちょっと複雑になるので、まあ、個人的にすごい気に入ってるやり方だと思ってますあんまちょっとくどくやっちゃうとなんかくどすぎるんですけどちょっとうっすらと分かるぐらい分かるか分からないぐらいがいいかなと思います今ディレイのパラメーターが映ってますねでこちらもですねこう微妙にこう少し変えてあげたりとか、まあ、そうすることによってこう揺らいを出してあげるというようなことでもやってますね で全てのトラックでバス送りにしてあげて、えー、とリバーブを入れてますとでリバーブのプログラムとかも好みで結構プリセットそのままだったりしてますで最後に、えー、とローを削ってあげるっていうところとあとこちらもハイ削ってあげてあのローファイ感出してろっていうふうにしてます やっぱこう肺を削ってあげると耳障りの音なくなったりとかあとなんかしっくりきたりもするので、まあ、結構肺削りはおすすめですねはいえー、っとといったところでしょうかはい全体を聞いてみるとこんな感じになります